プロデューサーさんも一緒に入れるよね、うん、ああああ<笑><笑> な, なんてよりちゃんずっとお魚のまねして面白いと思うアハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 国釣り場と違って波で分かりにくいしプロデューサーさんどうしたのなんだかすっ